심쿡입니다오늘은뭘만들지좀짐작이가시나요 <웃음> 시원한여름맞이에서빙수를만들어볼거예요저번에메론빙수를만들어봤잖아요이번에파시들어간팥파수를만들어볼건데그냥만들면더재미가없죠그러니까모양을특별하게해서눈사랑빙수를만들어보려고합니다한여름에눈사람을볼수있다니 <웃음> 눈사람도이렇게칼을푹찌르면안에서피가콸콸콸이렇게나오는그런신기한눈사람빙수만들어보겠습니다얼음베이스물우유연유볼에얼음베이스만들물하고우유하고연유잘섞어주세요물하고연유하고우유는6대3대1비율로했거든요 만들어준얼음베이스는얼음틀에넣고냉동실에서충분히얼려주세요빙수토핑재료냉동딸기하고연유그다음에이과자는단추를만들어줄거거든요그리고이거는팥그다음에과일빼빼로를이용해서파를만들어줬어요나무파를빼빼로하고초콜릿을이어붙여가지고만들었거든요 그다음에이건초콜릿녹여가지고눈하고입을만들어줬구요이거는젤리인데젤리를세모모양으로잘라가지고코를만들어줬어요빨간색으로요거는이제모자모자를초콜릿으로이렇게동그랗게여러개를붙인거를합쳐가지고이렇게만들었구요믹서기에냉동딸기와연유를넣고갈아주세요저는 빙수기계가없어서믹서기를사용했어요이렇게만든눈사람피는잠시냉동보관해줄게요우 유, 유얼음도믹서기로똑같이갈아줄거예요빙수기계있으신분들은빙수기계사용하시면돼요 이제눈사람몸통을만들어줄건데눈사람몸통원하는크기만큼의밥그릇이나그릇들을준비해주시고요거기에얼음과팥을넣어줄거예요얼음은차곡차곡쌓아서흙을가운데빈상태에서이제팥을가운데채워주는건데똑같이두개를만들어주세요그리고이두개를합쳐가지고하나의몸통을만들어줄거예요 이렇게몸통이나왔으면은잠시냉동보관해주고요머리도만들어줄게요좀더작은사이즈의밥그릇으로얼음을꽉꽉눌러담아가지고그속은파주시고요그안에다가이제만들어놓은피피를이제가득채워주세요이피가맛있거든요그래서주위에얼음으로한번더덮어주시고요동일한방법으로하나더만들어주세요 그리고마찬가지로이것도두개합쳐가지고하나의머리를만들어주세요만약잘뭉쳐지지않는다면비닐을사용해보세요비닐안에그뭉쳐진눈덩이를넣고하면잘될거예요 테베로로만든팔은쉽게부러질수가있으니까이쑤시개나젓가락으로구멍을내준뒤꽂아주시면훨씬편할거에요마지막모자까지씌워주시면은찌르면피가나오는눈사람빙수완성됐습니다부식이아까워 <웃음> <웃음> <웃음> 진짜몇시간동안만든진짜 <웃음> 공들여만든게한숨간에무서졌습니다 <웃음> 남은토핑도아낌없이위에흐려주고이제먹어볼까요아그거딸기가은경이맞네요이거 귀여운팔그냥좀목발이었습니다아그거 <웃음> <웃음> 이가너무싫어서더이상못먹겠어요 <웃음> 아니몇시간동안힘들게눈사람믹스만든거를파바바꾸셔버리니까마음이너무아파요 <웃음> 그렇지만어쩔수없잖아요 먹으려고만든거니까맛있게먹어야죠 <웃음> 원래는이렇게자르면안에서피가팍나오는그런빙수를만들고싶었는데그런눈사람이아니라지금앞에조명때문에좀얼음알갱이가녹아가지고밖으로좀새어나와가지고그냥얼굴전체가피범벅된눈사람빙수를만들었습니다저는지금 조명때문에너무뜨거워가지고녹아가지고그게좀아쉬운데여러분들은이쁘게잘만드실수있을겁니다여기가좀많이덥다는점양해좀해주세요아래몸통에있던팥이랑또위머리에있던그피딸기가진짜너무잘어울리고딸기가또연유랑딸기만갈았기때문에진짜완전딸기맛진짜그냥완전생딸기인데달달한딸기 아찐득한딸기아이스크림을먹는듯한느낌이고식감도약간쫀득쫀득한그런식감이었어요그러니까여러분들진짜따로여기에연유를뭐더추가하지않으셔도잘고루섞어가지고드시면은진짜맛있는봉수만드실수있을겁니다눅싹한모양이라서이제뭐아이들이나아니면은뭐다같이 재미로만드는재미도있으니까여러분꼭한번만들어보세요네오늘은이렇게신기한눈사람빙수를만들어봤는데어떠셨나요영상을재밌게보셨다면좋아요와구독버튼꾹꾹눌러주시고요이렇게쉽고간단한재료로재밌게만든요리밑에댓글에달아주세요신곡많이구독해주시고다음영상에봐요안녕